もういいもう、カリンのことは構わないでおくれよ、うんうんうん、うん、どうしたの、カリンちゃん、拗ねてほら、カリンちゃんうぅー、やめろ、うんやめろー最近スタッフさん、構ってくれないそんなことないじゃん、ほら、カリンちゃん、ほらほらほらほら ほらハンンマーカンマーだよおひ久しぶりのハンマーカンマー !1 年越しのハンマーカンマーいやかりんちゃん、うん、この間もハンマーカンマー言ってたじゃん。もうこったかり、スタッフさんを攻撃することにする。 仮にヘッドバーガーカウンターだカわされてカウンターを食らってしまったおおリンパの流れが良くなるそしてハンマーカンマーおシブンドンドンンンンハンマカマそしてすかさずアゴカマおーおるるるるおおおろおおおおおやめおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお カリンちゃんが離れるなら僕が近くに寄っちゃうぞ触ったら容赦なくパンチするよイカ耳飛行機猫頭飛行機よし今だカリンヘッドバートはいカウンターあーごめんごめん遅いおうおうああうう。またカウンター遅れてしまった逃げようよし巻いてか念のためもっと遠くにだほらまだ近くにいるよあ なんてことな敵の罠にハマってしまった。あ、ちょっとごめん。うん、スタッフさん触ってくれたところゆい。うんうん、長いも触った手で触った。いや、触ってないよ。うんヘッドバット。わあ、膝がやられる。うんヘッドバット。ああ、やられた。スタッフさん右膝穴開いてるよ。え、ヘッドバット。嘘。 これ買ったばっかりなんだけどあれなにこれ穴開いてるでしょ穴開いてるごめんなさいえカかりんちゃんあげたのごめんなさいかりんちゃんかわいいぞこのあはずっと残しておくいいうこの部分を切って額に入れて飾っておくのもいいだろうお、うんうん、お許してくれてありがとうだよ